はいおはようございますラスカルでございますいやー昨日ね1時前ぐらいに寝たんですけれどもえ今朝5時前に起きましたおじさん化がですね進んでおりますラスカルでございますおはようございます今日はですねそんなおじさん化が進んでいる僕ではございますが最近ねダイエットなんかもして胃の調子が上がってきたので今日はねガチチャレンジですはい あのいつものねガチガチ詐欺というか喋りながらやるガチチャレンジではなくてもう本当のガチチャレンジえ本日ですねこちら皆様もよくご存知のマサボーさんに訪れております本日ですねえチャレンジとして挑ませていただきますのが結構ねみんなもやっている お寿司のチャレンジメニューでございます。えー、こちらのね、お寿司チャレンジ、まあ人によってね、若干ルールが違うんですけれども、今回僕はお寿司150巻、制限時間40分というチャレンジに挑もうと思っております。でね、店主さんから LINE 来たんだけれども、今回の総重量 5.8kg だって、やばいね。 前回ですね、まさぼうさんで5キロの、ね、海鮮丼、これ40分で間に合わなかったんですよ。ですが、今回はですねさらに増量ということで、まあ、海鮮系はねかなり辛い、しんどい、大変なね、えー、食材になるんですけれども、まあ成長してるかなと希望を持ちつつ、本日はですね、前回よりもさらにハードルを上げたチャレンジに挑んでいこうと思います。てかさ普通の回転寿司で 100皿とか食べてやっとね確か5キロとかそんなもんなんだよねそう考えると150缶ってことは75皿で5 8キロだからやっぱりねまさぼうさんのネタ素材はでかすぎ<笑>はいということでですねただいま店内に入っております今日はお寿司150缶ここにね5 8キロ乗りますので多分この画面を 寿司で覆い尽くしますまあ、それぐらいですね量がやばいんですけれども改めて説明いたしますと本日はお寿司が150巻で制限時間が40分え、総重量で言うとおおよそ 5.8 キロ前後となるそうですそれにしてもですねやっぱマサボーさんめちゃくちゃ人気ですわ今日ね結構 こう、早めにお店の方に着いたんですよ。10時半前ぐらいかなでそっからですね。オープンまでもうずっとお客様がもう。 来てておりましてオープン前にはねもう外待ちしてるぐらいの人気店でございますぜひですね皆様もこのマサボーさんで食べたいよっていう方はですねお寿司屋さんですので、まあ、ネタ切れだったりとかメニューによってはね出せないものも出てくる可能性もございますので早めにですねご来店されて好きなものを食べるのを僕はお勧めさせていただきたいと思いますマジでうまいから いや今日はね本当にちょっとそのマジでうまいものをいろいろとねレビューできないのが悔しいんだけれどもまあせっかくですね大将が本気チャレンジとして用意していただくのでえ僕もですね全力でこのチャレンジに挑んでいきたいと思いますはいということでただいまですね本日のお寿司で揃いましたこちらでございます とんでもないですね。えっ、ー、と、正直ですね。まあ、5.8 って聞いてたので、覚悟はしてたんですけれども、えー、相より全然多いです。まあ、本当にね、ちょっとネタを一個ずつ紹介したいんだけれども、まあ、一回ですね、一回まとめて、インサートでご紹介させていただきたいと思います。本日の推しのラインナップはこんな感じでございますね。 とにかくめちゃくちゃうまそうなんですよこれ全て合わせて150巻ということで、えー、せっかくなら正面からの映像でねこうバーッとなくなっていった絵が撮りたいので外側の方から、えー、食べ進めていこうと思いますじゃあそしたらですね本日制限時間40分でこちらのチャレンジ始めさせていただきたいと思います 三秒前からいただいていいですか。はい。はい、大丈夫ですか？よりの方は。はい、大丈夫です。はい。じゃあ行きます。はい。三、二、一、スタートです。はい。よっとよし先生。いただきます。はい。よし。ちょっと貝から行きますね。<笑>うん ただいま、20貫完食でございますねやっぱり、ね、貝とか軍艦がねちょっとこういう大食いには大変なので前半の方に置かせていただきましたうんうん、まっうめ、ん、えんで急いでるんですかね<笑> ただいまですね、えー、完食数が40巻ということで、だいたい全体の4分の1ですけど。<笑> まあオーバーペースなのもありますがやっぱりこのお寿司っていうねこの大食いだと結構きつい食材なのでとてもじゃないけどあと4分の3残ってるお腹の具合ではないかもしれないこれ食べな。 わさびだ痛。お魚と違って、あの数の子油がないから、ダイレクトにわさびいきますね。<笑>うまっ。ね。 うま、んうん、いくら贅沢 丼食べたいですねこのイクラでめちゃくちゃうまいねイクラ丼やりましょうか次もう次はねもう今日ガチチャレンジだから絶対味わいに来るからもうやつ<笑>ここでも言っとく次のマサモさん絶対味わう。うん。まあこの味そうだうまいんだニンニクが効いててねうまいの、ね、よ。うん。 ただいまちょうど13分経過でぴったり半分でございますね。ペース的にはまあなかなかいいんじゃないでしょうか。 袋の油すご い, いつも炙ってあるのに醤油をはじきますもんねこの油は最初に食いたかったうんうん楽しんでくださいということで今ですねもうすぐ20分経過ということで現在ですね100完食でございます残り3分の1微 妙, <笑>微妙 悪い食べやすい甘くてうま、ん、っ。うん いいですよ。 Okay.、Mm -hmm. よあゃ、危ねえあー、はあキッツーおやつはいらない<笑>絶対いらない<笑>はいということでですねえー、今日の動画はオープニング等の宣言通りガチチャレンジということでギリギリですね 39分34秒ということで残り26秒残してなんとかね完食させていただきました重量器って分かる通り 5.8 ってまあ僕らにとってはね限界の量ではございませんただですねこうやってお寿司まあ僕ら大食いのお寿司するもだも大体ネタが3種類ぐらいしかなかったりするんですよね やっぱ少ない方が食べ方とかお茶の飲むタイミングとかネタによって変えなきゃいけないってことがないのでやっぱり食べやすいんですけれどもまあ大将のね心遣いでえと30種類のネタをですねご用意いただいたので逆に味に関しては本当に最後まで飽きずにね美味しく食べれたんですけれどもやっぱり白身赤身で油の多いものだったり締めてある食材だったりとかまあ熟成させている食材 弾力があったりとか柔らかかったりっていうなんかいろいろ食感の違いがあって食べ方の違いがあるので正直あのこの関数この量を食べるに対してちょっとお茶は取りすぎたのかなっていう気もしますまあ、ただですね本当に3種類のネタだけで大食いとかしてるときは最後の方で、ね、もうちょっと魚の匂いとかがきつくなったりして どうしてもそのお腹いっぱいじゃなくて香りで飲み込めないっていうことがよくあるんですけれども、まあ、今回はですねもう本当に最後まで美味しくいただけましたしただねあの飲み込むタイミングが何度もね逃したというか日々変わっていったのでなかなかね飲み込めないっていうところもあったんだけれどもまあね今日はこんだけ喋れるぐらいなんでお腹的には全然まだギリギリではありませんがこの後は食べません。<笑> みんんなののようにねおややつの時間はやりません<笑>まあ今回ですねこうやってやってるものに関しましてはみんなの動画を見てわかるとおり制限時間とか関数がバラバラですので正式にあるチャレンジメニューではないんですけれどもお店の方でも203040巻と この船の形でね、えー、提供できるようなメニューもあるみたいなので、えー、ぜひですね、あのみんなで飲み会に来るときとか、えー、こういったね、いっぱいお寿司あるの店舗がありますから、美味しいお寿司を目の前に、美味しいお酒でね、このマサボーさんで楽しんでみてください。ちなみにね、本、あ、当、のー、にここは毎日大将がね、ネタ仕入れに行ったりとか、本、ま、当、あ、あに北陸の方から、 直送でね、新鮮なネタを送ってるので、毎日ね、ちょっとネタが若干変わったりもするので、その当日ですね、握れるネタに関してはお店の方に確認してみてください。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本当に良かった。もう、何が一番嫌だって、苦しくて、作業で食うのが嫌だったんで、こんだけ美味しいからね、もう最高の撮影でございました。えー。 何を言おうとしたんだっけ<笑><笑>、えー、この動画が良、ね、かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価またですね最近ではあのサブチャンネルも活動を行っておりましてそちらは、ね、概要欄の方に記載がございます、まあ、今日のは喋ってないで食べたから黙食動画もこっちもメインも、ね、あんま変わらないと思うんだけれども、まあ、ぜひ、ね、そっちもご覧ください、えー、それではまた次の動画でお会いしましょうチャンネル ということで、本日もご視聴ありがとうございました。今日はですね、雑談コーナーということで。まあ、今回のですね、チャレンジメニュー、ガチチャレンジということで、もう本当にギリギリでございました。容量というよりかはね、チャレンジ内容として、時間がね、もうやばかったね。で、やっぱりですね、前回も、えー、ガチチャレンジ、金加堂さんでやらせていただいて、コメントの方でもですね、久々ですごく楽しかったと、えー、いろいろとお声 い, いただきまして、 やっぱ僕もね、そういうコメントを見てて、すごく嬉しい気持ちになりました。で、先日ですね、見ていただいた方も多いかとは思うんですけれども、テレビのあの、大食い王ですね、えー、いわゆるこの大食い同士がガチで戦う、まあ、テレビ番組なんですけれども、今年もですね、出場させていただきまして、実はですね、まあ、ダイエット。まあ、ダイエットに関しては、 えー、ちょっと太りすぎだなと思って、個人的にね、ダイエットはしたんですけれども、結果としてですね、まあ、調整、大会用の調整として、かなり、えー、痩せた分、食べれる量が増えて、良かったなと思います。結果的にはですね、いわゆる、えー、その本戦の1回戦目で、えー、敗退してしまったということで、悔しい結果ではございますが、うん、そうね、正直、動画のね、活動を始める前から、 飲、えー、み仲間であったゾウくんがね、あそこまでの結果を出せて、やっぱりこの若い子たちがね、えー、育ってるこの現状、すごく嬉しいなと思いますし、僕自身もですねしばらくはこの大食いの熱と言いますか、やっぱりこう楽しんでね、お店や料理を紹介したいという気持ちが強くて、ガチガチでもう本当にきついものをやるっていうことに関しては、敬遠してたわけじゃないんですけれども、やっぱり足がちょっと遠のいてた。 そんな部分ありましたが、今回の大会をきっかけにですね、やっぱりこういう本気で戦うこと、一、えーまあ、人でもですね、チャレンジメニューに対して本気で挑むことっていうのすごく楽しいなと思いましたので、今後もですね、引き続きそんな感じで、まあ、ガチでやるようなチャレンジメニューも定期的に行っていければいいなと思っております。やっぱりですね、大食いが好きで僕のチャンネルをね、見てくださった方がすごく多いと思うので、 その期待に行ったわけではないんですけれども一緒にねこの僕が面白いと思ってやってることを面白いと思って見てもらえるようにですねどんどんどんどんガチチャレンジやっていきたいと思いますはいということで本日の雑談コーナーはこの辺りでまた次の動画でお会いしましょうじゃあね